すご<笑>い。頑張ってよ。<笑> 大きな音でお騒げさせいたします私は緑の党の共同代表そして今回参議院選挙の比例区全国区で出馬いたしました長谷川恵い子と申します緑の党皆さんご存知でしょうか世界90カ国にある緑の党特にドイツでは政権与党となり脱原発を実現し再生可能エネルギーの分野で38万人の雇用を生み出しました ドイツで現在経済が公共なわけそれは緑の党が行った税制改革そして再生可能エネルギーによる産業の転換これが大きな要因です現在のメルケル政権あれは保守党ですけれども緑の党が行った改革その果実を得ているのがメルケル政権です緑の党は同じようにスウェーデンで女性の 国, 国会議員4割を達成しました さらにメキシコでは熱帯雨林の大きな破壊これを受けて緑の塔が環境問題に大きな力を発揮しています世界中にネットワークを持ち世界で環境の保護そして平和の問題に貢献してきたこの緑の塔日本では福島原発事故を受け昨年の7月緑の塔を結成いたしました緑の塔はまだ小さな政党です けれどもこれまでの規制の政党とは全く違う新しい形の政党です皆さん今の閣僚ほとんどが4世議員だということをご存知でしょうか日本の国政いつから世襲制になったんでしょうか今の閣僚ほとんどが4世議員三成議員二成議員ほとんどが世襲制です日本の国会に普通の市民が参加できる 私たちの意見が反映できることはほとんどありませんその大きな原因は供託金と呼ばれるどうしても選挙に必要なお金が最低600万かかるということです世界では供託金もちろん無料ですしかし日本では600万もの供託金がかかるこれが新規参入を阻む規制制度の大きな大きな壁です緑の党は世襲制政治これに脳を突きつけ 市民の手による新ししいい政治これを必ず実現いたします世界90カ国にネットワークを持つ緑の党ドイツで税制改革を行い大きな雇用を生み出した緑の党経済を本当に持続可能な方向に成長させていくこれこそが緑の党のこれまでの政党とは全く違う長期的な視野を持った政党である証です。 皆さん今のアベノミクス短期的な使用に基づいたおじさんのノスタルジーと言っていい政策です高度経済成長に戻すようなあの政策あの政策では産業の転換ありえません緑の党は環境税を導入しその環境税の税収で労働のコストを引き下げる環境税制改革を提案いたしますそして正規と非正規の垣根をなくす 同一労働同一賃金を実行いたします本当の改革それは世界にネットワークを持つ世界から改革を行う緑の党です私長谷川瑠子は緑の党の共同代表としてドイツでスピーチを行いドイツの緑の党のメンバーと意見交換をして帰りました緑の党はこれから皆さんと共に育てていく政党 皆さんと共に作っていいく新しい政党です皆さん緑の党ぜひ選択肢に入れてくださいこれまでも規制政党の世襲制の政治にもを突きつけ私たちの手で新しい政治を作っていきましょうこれからの政治税制社会そして未来は持続可能なものでなければなりません私は現在、えー、32歳ですが妊娠5ヶ月になります 子どもたちそしてこれから生まれる子どもたちの次の世代につながる政策緑の党と長谷川由彦はこれからの次の世代につながる長期的な視野を持った持続可能な政策を実現いたします原発を廃炉にしそして再生可能エネルギーの分野で日本は60万人の雇用を生み出すことができますこの新しい成長産業を阻んできたのはまさに自民党政権と そして電力会社この利権の構造ですこれまでの古い利権の構造を捨て新しい産業への転換を図るため皆さんこれからは日本に新しい政党が必要です古い規制の政党では改革は成し遂げられません緑の党そして私長谷川瑞子は本当の改革新しい日本の形を皆さんと一緒に実現するため今回の参議院選挙にチャレンジいたします 緑の党は市民が作る政党市民が政治を変えるための枠組みです皆さん世界90カ国にネットワークを持つ世界90カ国と連携を持つ緑の党国際的な視野を持った緑の党国際的な視野がどうしてもこれからの政党には必要です一国だけでは収まりきらない経済国際的な移動をする金融 これは国際的な連携がなければ決して解決できる問題ではありません緑の党はドイツそして北欧諸国そしてオーストリア現在フランスでは政権与党と座にあります緑の党が成し遂げてきたさまざまな改革この改革を日本でも実行していきましょう新しくできた緑の党そしてその緑の党の共同代表私長谷川子はここ京都 東山区で生ままれ育ちましたここ京都から政治に新しい風を吹かす世襲政議員ばかりの国政に野を突きつける緑の党はこれから日本を変えていく新しく生まれた政党です皆さん緑の党国際的なそして長期的な視野を持った緑の党ぜひ参加して緑の党から政治を変えてまいりましょう 緑の党の共同代表、私、長谷川瑠彦、今回の参議院選挙、全国区の比例候補としてチャレンジいたします。これからの政治、長期的な視野を持つ候補として、これまでの政治への失望、それに代わる新しい政党として立ち上げた緑の党、その代表として、皆さんに持続可能で、必ず国際的な関係を強化する政策をご提案いたします。 緑の塔の政策それは必ず持続可能であるということです脱原発を実現することこれは日本にとって必要ですそれは経済にとってもどうしても必要なことなのですなぜなら世界で原発はすでに衰退産業だからですこのエネルギーのシフトの問題ドイツではすでに原発は廃炉に決定し 再生生可能エネルギーで大きな雇用を生み出していますアメリカでも同じですシェール革命が起きたアメリカでは原発はもはやコストに合わなくなりましたアメリカでもドイツでもすでに体調にあるこの原発にしがみつく理由は何でしょうかそれはそこに利権に大きな利権の構造があるからです再生可能エネルギーにシフトすることで日本では60万人の雇用が生まれますこの雇用を 今まで阻んできたものそれこそが自民党政権と電力会社の大きな原子力村の構造です緑の党はこの利権の構造に脳を突きつけます新しい産業で新しい雇用を生み出す産業の転換が図られることが今の日本の本当の経済のためにどうしても必要です環境税を導入し消費税ではなく 環境税を導入することでその税収で労働コストを引き下げるこれによっても数十万人の雇用が見込めます持続可能な経済を提案できる緑の党経済が国境を越えて金融が国境を越える今だからこそ緑の党が持つ国際的なネットワークこれが日本に生きてきます緑の党は持続可能そして国際的な視点を持った 新しいこれまででになかった政党です皆さん緑の党は今回の参議院選挙に10人の候補者をかけ て, て全国でチャレンジしています新しい政党だから提案できるこれまでとは全く違う視点の政策皆さんこれまでの政治への失望特に長期的な自民党への失望それだけではなく民主党によってもたらされた どうか新しい希望を緑の党へ抱いてください緑の党はこれまでの規制の政党とは違う市民が参加して変えていく政党市民と共につくっていく政党ですこれからの子どもたちの世代それからこれから生まれる世代の持続可能な政策を実現できる緑の党この緑の党 国会の参議院選挙初登場ですしかし必ず日本の政治を変える新たな希望になると私は確信しています緑の党の共同代表私室川雲子はここ京都で生まれ育ちましたここ京都は新しい政治そしてリベラな思想に最も皆さん関心のある場所です皆さん京都から 日本の政治を新しく変えてまいりましょうどうかよろしくお願いいたします長時間大きな音で失礼いたしましたありがとうございました